大5年と申します、えー、3年ぶりとなりますこのステージに立つの、えー、私たちですね本当にを長くして待ち望んでいました、えー、本日はですねこの会場にいるすべての皆さんとよさこいをそして祭りを楽しんでいきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします<笑>おかげさまに礼礼 何